皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第5回、グラフ。第1部、イントロです。ではと、今回の授業では、えっと、グラフですねなんか、まあ。グラフについて、今回の授業と来週のビジョンになります。でまあ、グラフは2つに分けて、えっと、今週がデータ構図について話してて、でそれはなんかグラフの探索。 幅優先探索と深さ優先探索ですね。あとは、この2つのグラフ探索を使って、いくつかの競技プログラミングで出るグラフ問題について話します。最後はミニモン・スパニング・トリーについて説明します。で、来週が主にあの最短経路なんですね。今回は最短経路の問題ほとんど入ってなくて、 来週は最短経路のいろいろなオグリスムを説明します。ではあのまずデータ構造などから始めましょう。グラ フ, グラフの定義を復習すると、グラフがあの頂点 V と辺 E の2つのセットで定義されます。ですね、それぞれの辺が頂点の2つの間につないでいます。 で、その二つを覚えると、いろいろなグラフの特徴を考えられます。例えば、辺の方が、あの、ダイレク e d 方向性ありと Undirected、と、アンダイレク e d 方向性なし。ダイレク e d の辺を考えると、V1 から V2 の辺が、V2 から V1 の辺が違います。ですね。アンダイレクテの場合だと、V1 から V2 と V2 から V1 が同じです。 あと、変と、えっと、頂点がつ、えっと、重みがついてるかどうかという話もあるし、レーベルがついてるかどうかの話もあります。まあ、この授業でレーベルはそこまで話さないんですけど、あの 重, みが重みについてはゴリスムは結構変わります。ね、Self-edge という英語で言うと、変 の, の話なんですけど、 VI から VI の辺。例えば V1 から V1 の辺。V2 から V2 の辺。ですね。あとは m u l t i e d g e m u l t i e d g e がなんか同じグラフで、えっと、2つの頂点の間に同じ辺があります。例えば V1 から V2 の辺を2つが同じグラフに存在することは m u l t i e d g e と言います。ですね。ここは、なんかここは m u l t i e d g e ですよね。この辺が。で、ここは SelfEdge ってことですね。 あとは、グラフが、えっと、コネクテルとアンコネクテルっていう二つの種類もあります。なんでこの種類が重要なのかというと、まず、あの、この種類が存在しているかどうかの問題があるかもしれないですね。でもそれだけじゃなくて、あの、種類によっては、データ構造が、使えるデータ構造と使えないデータ構造があります。例えば、なんか、よくある近似、えっと、禁止、禁止行列ですね。 近似行列がモーチエッジを対応できない。ですね。まあ一つの利用すると。だから、なんかこの課題によってどのグラフが出るのかをちょっと考えて、どのデータ構造を使うべきなのかを考えられます。では、なんかちょっとグラ問題とかについて考えると、コンピュータサイエンスでいろいろな問題がグラフ問題として表示することができます。まあ今までの課題がいくつかのそれを見たことありますね。 あの先週のあと B パスとか、あとはなんか動的プログラミングがなんかダイレクテッドグラフとして考えることができます。では、その他には、例えばまあ地図の理解とか、あのジオグラフィーの理解とかですね、地理学ですね、あのまあ2つの場所の最短経路を探すとかはグラフ問題でありま す, んです、ね。あと、サイクルを使えるのもこれもグラフ。あと、人間のネットワーク。 ですね、社会ネットワークでソーシャルネットワークとか引用、えっと、クラストとかはそれもグラフ問ルになりますコンピュータの世界に行くとステイトマシンつまりプログラムの動きを説明するステイトマシンが、まあ、考えるとそれはただの動的グラフ、えっと、ダイレクテドグラフになりま す, です、ね、あとはなんか自然言語とか まあ、不自然言語でも、人工系言語も、グラフ、と文法がグラフで説明ができます。ですので、グラフは本当にいろいろなコンピュラータサイエンスに出てきますので、ぜひ皆さん、んグラフの研究をしなくても、グラフのしっかり理解することはとても大事です。で、それともなんかまあそれに、それと同様に、あのまあ、競技プログラミングもグラフ問題がものすごくたくさんが出ます。 例えば、なんかどんな問題が出るかどうかということは、VI と VJ の間の頂点が、パスが存在するかどうかですね。まあ、もう一つの言い方は、VI と VJ がコネクティブであるかどうかと言いま す, です、ね。あと、まあ、パスが存在しても、どのパスが一番短いんですね。それは変の重みがあるとないで変わるし、 あと、なんか複数のパスの場合もあの探すことがあります。あとは、なんかその、まあ、アゴリスムの一部分で、それとも、あの、問題の目的としては、グラフに変異をついたりとか、変容を取ったりとか、そうすると、例えば、どれぐらい変容を抜けて、グラフがオンコネクトになるか。これは今週の課題に入っているんですね、この問題は。 あとは、なんかそのグラフの特徴をテストするの問題がいくつかあります。まあ前も言ってたね、なんか最短経路と超なんか一番長い経路、そのも来週問題。サイクルが入っているかどうかとか、あとはなんか頂点、なんかまあエッジが繋いでる頂点がこういうこととか、Vertity with maximum number of edges っていうことっ言った方ですね。などなどのいくつか の, あのグラフタスクで、えっと、競技プログラミングの課題が作られます。じゃあ。 あの今週の課題の例を挙げましょう。これはドミネータっていう課題です。多分今週の課題の中はドミネーターは一番簡単な課題かもしれないですね。で、ドミネーターの課題が、まずこの定義、ドミネーションの定義を あ, とあります。ドミネーションっていうのは、頂点 i が頂点 v をドミネートする。頂点 i を、頂点 v をドミネートするために、 頂点0から頂点 j のパスすべては頂点 i が、えっと、入っています。つまり、v0 から vj に行きたい場合だと、必ずあと vi に行かないといけない。そうすると vi が vj をドミネートするです、ねで。入力があのダイレクトグラフの v ですね。で、アウトプットが、えっとまあ、そのドミネート関係の表。 こんな感じですね。インプットが、まあ、ケースが1つで、頂点が5つで、で、これは禁止行列ですね。あの、例えば、なんか0から0が、あと変がないですね。0から1が変があります。0から2が変があります。0から3と0から4が変がないですね。で、これを見ると、どの頂点がどの頂点をドミネートしているかですね。 まあこれは多分簡単にわかると思うんですが3が4をドミネートしています。なぜかというと0から今日も行くには3が必ず取らないといけない。あともう一つちょっと気にならないと 気, 気をつけてないといけないのは1は1をドミネートしています。なぜかというとまあちょっと当たり前そうなことなんですけど1をたどり着くために1を取らないといけないです、ね。同じくこ0を0をドミネートしています。 でこう見ると、例えば0が、まあ、全てをドミネートしてるんですよね。0は全てをドミネートしてます。であの、2と1が3をドミネートしてないんですよね。例えば3をたどり着くために1回りとか2回りとか出てきますので、あの1が1をドミネートしてるけど、1は3をドミネートしてない。ですね。2、あ、そうですね、3ですね。 2は2をドミネートしてるけど、2は3をドミネートしてない。とかです。じゃあ、この問題を解くには、2つを考えないといけない。まずは、どのデータ構造を 使, い使うべきなのか。で、もう一つが、そのドミネートの、えっと、どうやって計算するのか。それはまず自分でちょっとこのビデオをポーズして考えてみてください。 じゃあ、その二つの質問を答えましょう。まずデータ構造について。実はグラフを表示するにはデータ構造いくつかあります。この中を三つを説明しましょう。第一は、えっと、まあ、アジエイセントメイトリックスですね。あの、銀<笑>字のメイトリックスとなります。アジエイセントメイトリックスが、行列が、どの頂点がつないでるを あのー、まあ、表します。これは、ま、ただの C で、イン t のエージェンシスですね。で、えっ、ー、と、インプット、このメーテル、距離列を作るには、まあ、フォールループの2乗だけで入力を読みます。これを見ると、あと、まあ、もちろん、すべての、あと、つなぎ、つなぎ方を読まないといけないので、少なくとも、これを使うアゴリスムが OFN2 乗ですね。で、プロが、 えっと、ま、メリットが、これは、プログラム、にすごいプログラミングしやすいですよね。あと、あの、i と j の間の辺をチェック、あるかどうかをチェックしたい場合は、それは、ま、すぐ、o of each で確認できます。ですね。でも、まあ、あの、デメリットもあります。で、一つのデメリットは、モーティグラフを表示はできません。ですね。例えば、i と j が2つの辺がある場合は、あの、この、この行列がそれを表示をすることはできない。 あと、変が少ない場合、つまりスパースグラフ。スパースグラフというのは変が少ないグラフ。変が少ないグラフが、この行列はほとんどゼロになっていて、ちょっとメモリのもったいないになります。もう一つがあと、例えば、R 頂点 VI のすべてのネイバーを計算したい。ですべ、ね、てのネイバーを計算するには、 これは O of N がかかります。ですね。なんかその行列の一つの行を全てをチェックしないといけない。だからそれはちょっと時間がかかります。じゃあ、と特にこの三つ目のポイントについて、なんかこの二つ目のグラフ、グラフデータ構造を見てみましょう。これはアジエセントリストです。グラフじゃなくてリストです。それぞれの頂点に対して、その頂点につないでる変異を、あの、 なんか、リストにします。それまず、なんか、タイプデフで、あの、変がイントイント。最初のイントが、えっと、目的の変の頂点ですね。二つ目のイントが、えっと、ウェイト、重みですね。で、えっと、グラフが、このベ、あ、すいません、この、ヴェクタエッジが一つの頂点に対して、すべての、あと、変が入っているのリストです。 最後はグラフがベェクタのネイバー。だから、ベェクタのベェクタのペアが、このグラフのデータ構造となります。ですね。で、読み込む場合は、まあ、全部読んで、で、if i イ u a ル1の場合だと、エージェンスリストの u ッシュ a ックをします。この、このデータ構造のメリットが、あの、まあ、メモリが最初化になります。すね。あまり使わないですね。で、モーティグラフを、なんか、 表示はできますネガティブが、あの、i と j の頂点が辺がついてるかどうかをチェックするには、i のすべての辺と j のすべての辺をチェックしないといけない。ですね。あの、行列だと、まあ、o of 1なんですけど、ここは o of log of v で。で、ここはちょっとクイズです。なんで o of log of v? なんで o of v じゃないですそれを考えてみてください。これはまあ、答えしないですけど、 なんかこれを考えるともう少しこのアゴリスム、なんかグラフの探索の方法を理解しやすくなります。では、あのもう一つのグラフとデータ構造を説明します。一番目と二番目が、まあみんなを考えたことがあると思いますし、実装したことある人も多いんじゃないかと思います。三番目はちょっとなんか珍しいグラフデータ構造なんですけど、今週の授業には使います。これはエッジリストです。 つまり、あと前の2つのデータ構造が、頂点思考、v e r t e スがメインです。でも、ここのデータ構造が、辺がメインです。ですね。辺、はい、のリスト。で、あとデータ構造はまずペアがイントイントエ g ジ。このペアが、頂点 i から頂点 j、i と j を保存する。ですね。で、このリストが、このすべてのエッジをストアします。 だから、えっ、ー、と、i と j が、ま、あこれはドミネーターの入力の場合ですね。i と j が1の場合だと、あの、pushback、p o 1と、えっと、p ア i r ij となります。まあ、あこの最初の1が重みとなります。これはね、なんか、AMST、MST、m i n i m ニ m spanning のオゴリスムに使います。他のオゴリスムにも使います。ですね。で、この、 リストでなんか2つの頂点が隣同士かであるかをチェックするために、まずこれをそうとして、で、えっと、微分探索を行います。リストで。では、グラフのデータ構造を話してから、グラフの一番基本的な探索アゴリズムを説明します。それは BFS、b r e a f s t e a r c h つまり幅優先探索と DFS、b r e f s t Search、つまり幅優先探索と DFS、Search、 first search つまり、深さ予選探索。ですね。まあ、これから BFS と DFS を言います。で、BFS と DFS が何のためのオーゴリズムかというと、まあ、つまり、VS の頂点から V までのパスがあるかどうかをチェックする。パスの長さを関係なず、ただパスをチェックしているだけです。ほとんどのグラフオーグリスムは、まずこの BFS と DFS から始めます。ですね。 DFS が、あの、頂点を、新しい頂点を読み込むときに、その頂点の一番最初の辺をすぐチェックします。ですね。DFS が頂点の順番が何も保証がありません。頂点がどの順番でも来ることがあります。辺の順番によってですね。で、えっと、DFS が再帰還数、あるいはスタックで実装しやすい。それに対して BFS。BFS は、なんか、 始めた頂点から近い頂点の順番で探索します。ですので、ある程度で順番が予想ができます。で、BFS の実装が新しい頂点をリストに入れて、そのリストをなんかループでチェックします。じゃあ、2つの違いはこんな感じになりま す, すね。ここから始めますと、 まず両方が、まあ一番最初のデーテックスを見て、BFS がこの頂点から次の頂点を見る。BFS が、なんかその距離1の頂点を探している。で、3つはまあこれをここにします。BFS はここに行くかここに行くかよくわからないんですよね。なんか入力の順番によって。で、またここに行きます。じゃ次は、ね、えっと、距離2を、えっと、検索してます。距離2を検索してます。で、これはも、 で、距離にを近づしてますね。でも、まだ深くいってます。で、これも渦巻きな感じですね。ここは、なんかその、距離の近い順番でいってます。DFS の実装。まあ、いろいろなやり方がありますけど、これは一つだけですね。ちなみに DFS と BFS は両方 O of V プラス E と考 え, て考えるといいですね。実装がうまくいけばもう少し早くできるけど、でも O of V プラス E 基本的 で、えっと DFS が、まあ、これはアジェイセントリストで実装しました。で、これは再起関数の実装です。まず DFSVis がどの頂点がたどり着いた、どの頂点をフィジットしましたか。最初は全部は0で、で、再起関数に入ると、まずその今たどり着いた頂点を1をつきます。で、次はループで、まあ、次のエッジをなんか、 この V に対しての最初のエージを取って、で、すぐ、あの、ビジットします。まだビジットしてないだと、す ぐ, すぐビジットします。これだけの席でこの Do something が、まあ、何か計算していると思うんですね。なんか何かカウントしている。頂点の辺とか、何か目的頂点に着いたかどうかとかですね。それに対して、これは BFS のあと実装の一つです。 同じく、なんか、ビジットされたかどうかのリストがあって、で、Q が使います。この Q だと、なんか、その順番を守ります。で、最初の頂点を Q の頭に置きます。で、ループして、この Q がまだ物が入っている場合だと、あの、Q の前から頂点をポップして、で、その頂点、ポップした頂点をビジットします。ですね。で、なんか、あの、その頂点の辺をすべて Q に入れて、 で、あと次の頂点へ行きます、まああの。BFS と DFS は大体同じ、えー、とコストになります。データ構造によっては BFS と BFS の構造が変わります。例えば、アジセントリストだと BFS と DFS が OV プラス E で実装ができます。アジセントメイ a t ックスの場合だと OV の O の V の2乗です。なぜかというと、あのそれぞれの頂点に対して、それぞれの辺をビジットしないといけない。で、それはメイトリ、えっと、アジェイセントメイトリックスの場合だと、それは o f ーになりま す, す、ね。グラフが、えっと、辺が少なければ、こっちの方、アジェイセントリストが早い。辺が多いグラフだと、まあ、両方があまり変わらないんですね。じゃあ、あと、 前のドミネーターの課題の解き方を見せましょう。ドミネーターが DFS で解くことができます。基本的なアイディアが、まず VJ が VI, あと VJ が VI にドミネートされると、V0 から VJ のパスがすべて VI を取ることです。ですね。それを考えると、VI がなければ V0 まで VJ。 V0 から VJ まではいけないっていう意味です。だから、えっと、VI が VJ をドミネートするかどうかをテストするには、まず VI、グラフから抜けて、VJ にたどり着くかどうかをチェックする。これは DFS か BFS で使います。で、それぞれの I を抜けると、どの VJ がドミネートしているかどうかをチェックすることができます。まあ、これは多分単純なアゴリズムで、まあ、この問題はあまり大きくないから、このアゴリズムで解くことができます。 まあ実装が大体こんな感じです。もちろんこれは全てではないですけど、まずこの特別な DFS を作ります。DFS2。DFS2 がスタートノードと抜くノードですね。抜くノードが来た時に何もしないっていう感じです。で、こうすると、なんか i 頂点なしで S からどこまで行けるのかをチェックする DFS です。ですね。で、まずあの DFS0。 0からたどり着くノードをべてをチェックする。で、これは Visited になります。で、えっ、ー、と、これでなんか0がドミネートしている頂点をすべてチェックできます。で、次は i から n まではすべてを d f s 中で v i s i t して、で、えっ、ー、と、なんか j が Visited されたら、あの、i が必要ないってわかります。 J が Visited されなかったら I が必要とわかります。すね、まあたいこれぐらいのアゴリスムでとドミネーターを実装することができます。はい、これは第1ビデオの終わりとなります。第2ビデオではなんかよく出てくると競技プログラミングのグラフ問題について説明します。では。